様々な状況がそして世界が一変しましたしまたかしより華のある踊りへと強い思いと阿波踊りへの追求心はさらに強くなっていきそんなレインが日々厳しいお計化を重ねて今日の演舞となります華のある踊りと腕になるりもの皆様どうぞご覧くださいさあこちらームテッド前に踊り込んでまいりました霞すみ の絆を大切に記憶に残るエン便りができるようお客様の笑顔が与えよ ありがとうございました霞見連の皆様でした大きな拍手をお願いします